チックリフさんから頂きました。第1話を母と一緒に見ました。いらっしゃいましたね。勇者の方。まあ、でも1話はわかんないな。2話も見たら送ってきて<笑>。面白かったのですが、母はこんな若くて綺麗な母親は現実でいないよ、とおっしゃっていました。本当にいないのですかね<笑>。涙といただきました。えわ、ー、かんないですよ。少なくともうちの母は、 綺麗だなーって思いますよこの前うちの母がナンパされたんですよ。<笑>前に二人でナンパされたことはあったんですけど、なんかこの前母が、なんか、そわそわそわって急 い, 急いで帰ってきて、どうしたのって言ったら、なんかもう、電車の中でずっと話しかけられて怖かったとかいう話をしてて、<笑>すごい若い方だったらしいんですけど、私のこと何歳だと思ってんだろうねって言ってて、 まさにね、そんなこともありましたし、前にでも怖かったって言ってたのは、カバンの中に手紙を入れられたのはすごい怖いって言ってましたね。怖くないですか<笑>ホラーですよね、ちょっとしたこれ。あ、これ、ちょっとホラーな話に<笑>なっちゃったかもしれないですけど、そうなんですよ。母はね、なのでやっぱモテるんだなって思いますね。前に二人でその声をかけていただいた時には、私たちあの親子なんで、みたいな話をしたら、えってなって、あ、じゃあ、 一緒にご飯どうですかみたいな感じになったんですけど、いや、さすがに、みたいな、どこのどなたかちょっとわからない方と、親子でご飯を食べるのは謎すぎるのでやめましょうって言って、でもそれはね、もう随分前の話ですけどね。そんなこともありました。なのでね、ヒンチクリフさん、そういうね、お母さんもね、いますよ。うちの母はもう50代ですけど、未だにナンパされるぐらいなので、やっぱりこう、重ねていって、 色気とかかはあるんじゃないですか重ねたからこそのみたいなねやっぱ10代20代とかにはこう醸し出せないものがあるのかもしれませんねっ<笑>あっロンさんからいただきましたおかすき第1話鑑賞しました原作からファンだったのでどんなアニメになるかと全裸待機していた全裸待機ママ子さんのあのあ日見た あの日見たじゃないわあの見た目だったたわあの日見たってもう完全に私目が目があの花になってる<笑>あの見た目を裏切るチート感雅とを圧倒するヒロイン兼主人公要素いろいろとツッコミどころ満載のアニメでした来週が待ち遠しいですねといただきました<笑>はい今晩2話なのでお楽しみに<笑>やだやだ怖いわもうあのあの見た目をあの日見たって呼ぶんですよ私キュー もう何度いたかわかんないからねいやいやいやびっくりしちゃった自分でもえっ何「前途待機って な, なんで?」「裸で見て待ってたの?」「ダメだよ風邪ひくからパパランさん」「ほんはそんなつもりはないのに手事がおる」